最初にお披露目したのが森屋だったんですけどもその森屋の次に上、えー、寿司のぶっちゃけ祭りがありましてそこでたくさん最初に撮ったんですがまたね開催できるといいなぁと思いますはいそれでは上川話し向きよし実はまやちゃんこの T シャツもここにちょっとあのイラストがあるんですよ キツネのやつをデ ザ, インしたデザインした T シャツを着てるんですけども本人がデザインしたうちのマークでございます。<笑>ということでありがとうございます。<笑><笑>